ちょうど台風が来ていますが、どうせみんな、ろくな対策しないのでよし。日本人にはこれが効くだろう。誰も避難なんかしてませんよ。 台風ごときで会社休む奴は敵だなお台風ごときでコンサートを決行した矢沢栄吉は帰れなくなった観客が大量発生して批判されてる模様青信号で左に意識を集めておいてからの右信号無視アタックこの20秒に自分の判断で自分の身を守っていく人生を送ってほしいという祈りを込めたぜなお肝心のカーボン調の台風対策としては多めの食品買い出しと置き配イボックスをしまった程度の模様私くらいになると どのハザードマップにも被らないようなエリアに住むので、何よりも交通事故を避ける必要がある。ゴーカートの暴走とか刃物男とか気にする前に、ちゃんと通勤通学中の交通事故に怯えようぜ。生存に必要だったという恐怖心も、正しい対象を恐れないと は, は 扱うネタの傾向的にやられる方がメインだが、交通事故は自分が引く側になることもあるからな。もしやっちゃったら、誤り倒してすぐ救急車呼んであげた方がいいですよ。自分は引かないって思ってらっしゃる方がいるなら、その前提自体がありえないのでご最高を。自分が今夜の台風で被災しないと思ってるならいか略。みんな子供を気遣ってはいるけど進みたくて。 ラダラ除光してるの草あ、台風は徐行いらないからとっとと自滅して消えてくれ。まあ一番ダメなのは、暴風警報という名の、子供たちへの休日も残さないことだがな。YouTube でちびマルコちゃんの、玉ねぎ頭のこの家が燃えた回を検索して笑ってみてたら、まさか自分の家が、雨の洪水で水没するなんて、ここまで言っとけば気遇で終わるからよし、変なのに絡まれたから全力疾そうで逃げ切るべきことにさよ。 BMW あるある、隣に高速があるのに、乗らずに下道で左右に抜けまくる。ナイスキる。そういえば最近、ひどい運転する人に会うたび。 チャンスがあればどんな人間か見るようにしてるんですが、ハゲかデブか、大差値っぽいアホばっかりで悲しい。朝の6時半に、むっちゃ車間距離詰めてくるボロ系に、スーツ蜂切れそうなデブハゲが乗ってたのが見えた時は、一周回って同情したぜ。車間距離の近さとハゲやすさは絶対関係ある。だって私、ずっとストレスすごい環境にいたのに、未だにふさふさすぎて困ってるもん。追い越し車線をずっと走る支援タを左から抜こうとするときと、高齢者が前に入ってきたときに一番車間が詰まる。それなんですけど、 私昨日目の前で右折してきた支援だとガチで事故りかけたんですよね。デスコンボで草スタバのドリンクをちょっと飲んでなかったら。 盛大にこぼれてたかもしれん。テイクアウトしてきたマクドナルドを、もし助手席のシートの上に置いてたなら、足元がポテトまみれだったことだろう。シャカシャカチキンをシェイクする手間が省けますね。しシテナを、事故った車内のようにシャカシャカにされるには取り組んシャカシャカチキンのレッドペッパー味の粉、まともに吸って咳き込まない人いない説。1年間のうちにハンバーガーからこぼれ落ちたレタスの量を集計したら、アフリカの子供たちの食事1ヶ月分くらいになりそう。運転中にアフリカを気にしてたら、 隣のトラックに幅寄せされて事故りましたネットの口論で勝つためだけに何万円も払って東大の学生賞買ってそうちょうど暴れてる人がいますね相手されてないのに読む気のしない長文送って無視されたら都合悪いんだとか言ってそうなんか落ちてきてて草くさ文字で書かさなきゃ く, る く, るくるよし何がいいんだよ本当のバカは痛い思いしてもわからない定期気にされる は災害で停電したから、冷蔵庫の食材が腐る前に庭でバーベキューすることにした人に対して、 だろってつぶやく Twitter 民のようなバカとつ懐かしの中金ぶち切れおじさんで草これコインパーキング台をケチったっていうより駐車場が空いてなくて急用だったんじゃないかと思うんですが見え張って BMW だけど安いモデル買って駐車場代の数百円もケチってタイヤロックにぶち切れてるっていう構図の方がネタとして面白いんだよねそもそも邪魔なところに路中してるから中金取り締まりの対象なのに物理的にロックして移動できなくする意味 格安レンタカー屋さん、2台に1台くらい、車検の時に中金違反の罰金未払いが発覚してそう。禁煙車でタバコ吸う客いそう。北海道まで連休取って飛行機で来ておいて、免許証忘れてきた人いそう。なめんな、海外旅行に出国するタイミングで、パスポートの期限が切れてるのに気づいた人もいるんだぞ。あ、外れちゃったじゃん。中金を無視した車から飛び出した子供が、ダンプカーに引かれて死んだ事例は、忘れ去られたんだな。大抵の事故の死者、無駄死に。